いつもボスケオマンなんで。んて<笑>は い, おはようございます、ありがとう ご, う, ご う, ご う, ごうございます。今日はですね、えっ、ー、とボン世界さんとのコラボ第五回。五回？五回。ちょっと一回がやしいんで。一回。怪しいんで。えー<笑><笑><っ> ということで、これ六月号になるんですかね。そうです ね, ね、はい。若手盆栽効果特集ということで、はい、20歳以下アンダーティーということで。篠、は、宮、い、ジャパンみたいになってます。はい、<笑><笑><笑>アンダーティーのですね、えー、ご紹介ということで、はい、今日はお二人、はいえー、来ていただいてます。はい、国重ると申します。はい。なんですか。今19で今年で2十になります。はい。静岡の方から。静岡の伊東市の方から。はい。ということですね。はい 僕、かんなみなんですよ。あ、そうなんですか<笑>、はいすません。静岡つながり。静岡つながり。それで。はい、青柳和真です。 今ちょうど20歳で八王子市から来ましたよろししくお願いしますあよぎさんは茨城のあよぎさんとは全然違う、ね、兄弟でもないし親子でもないですです、ね、これでお邪魔したあよぎさんと、ね ど, ね、どうしてこのね盆栽会に入ってきたかとか随所なんで好んでいるのかとかちょっとおいおいまたお話聞く、まあ、まずね随所の話今初めて出てたんですよあそうか随そうお二人随所会に僕だけ あ, あだけそうなんで す, んですね 最近が十代二十代が何か加入していると思います。ということですね。すということで話が随所にこう変わっていくわけです、ね。<笑>変いすはい、はい、でえっ、ー、と最近我々は随所押してまして、<笑>してますね、えー。まあ夜中に発展させようということで、で今日はなんとなんと最高峰の最高峰総本山総本山で<笑>随所会の会長の山口さんのためにあのどうぞ。え ついに会の会長さんということで、きましさんはだから、以前ね、水賞店の方でそうで、すよ、ね、YouTube では2回目の、ね、2回目スタジオということですね。 もうだいぶ前ですけど、うん、防災世界さんで、うんうんさ、最近はないですね。最近はないですね。えー、動画は初。そうですね。す初めてですね。じゃあ初、ね、初公開ということですね。結構の紹介、紹介してもらい ま, いましょうかね、えー。お二人の詳しいことは、ね、防災世界さんの方うに。防世界さん、えっ、ー、と、どういう記事がどうですか。あ、えー、あどうの、防災世界です。<笑><笑>いきなり、いきなりる、<笑><いや><笑>ミジャパンの。<笑><笑>ええー、あの、次の五月二日発売の六月号の特集で、十代のアンダーツエンティの。 愛好家たちという特集ありますんで、あの詳しくはそちらを見ていただければと思います。はい、あありがたいことですよねその盆栽会とてね、えー。本当にの明るい以外ですよね。えー、ぜひともはい。はい、いそれではまあ盆栽会の方で詳しく。今日は動画で、ねえー、山口さんのところのお田原拝見という。はい。まあ昼散歩の方に行って。昼散歩、昼散歩だったんです。<笑><笑>はい。よろしくお願いします。<笑>いはい。まずはい。これでもあれですよね。 前回の随小展にそうですそうです出てましたね。そうなんです、そうなんです。だからあんまり皆さんわかってると思うんです。えー、でも改めて、すごいいやこの木もね、11年休んでたんですよ。あ、そうです。成長坂に。はいはい。だからまあ今になれば細くて古くてっていうことでしょうけど、もしこれがまともにいってれば、こっちの木より太ってたかもかる。 それは私のやっぱりこうなんで管理ミスというか今になればね。とういうことでなかなか毎年毎年来年は来年はっていうような感じで11年を過ごしたんですけどまあやっとその頃木村さんがまあこうしたらいいんじゃないとかっていうアドバイスをもらってまあ現在に至ってるわけですけど今になればその11年間休んでた分り細くて古くてっていうのはすごくまあ いいかなって思ってて思んですすすけどねねさんんんんが作られれたたた二番雑誌です二番雑誌でで名、はいはい、名前も超有名なな相模あそうです、ね、いうことです、ね、こかかか見ははいいんでそうです、ね、こ の, この鉢 に, もいに合わせた鉢を作ってくれたんだで1年遅れがこっちの直感ですけどね。うん 一年翌年年ののののしししででででです。すすあ、ね、ああ、あ青前、ああおちゃんんんん模様と同期ね。ささってて名名名前前前つついい。ままたた。たた。けけど。かれは、ははがなな考えそう正しい幹とか言って、正しい木ですね。木ですね正しい木 これとあれがすごいさあの株立ちが。これが三十年だね。三十年の追記なんですよ。岡崎で昭和三十年の追記の追記の一番親木から親木からの。追<笑>いだところから時孫が出て。 今の形になってる、うん、でま あ, あの共同組合でね思い出の盆栽っていうのに是非出品してくれっていうんでねその頃から、まあ、私はあのなるべく太らせないで作りたいというようなことを、まあ、書いたんですけど株立ちなんであんまり太らせない方がいいという、うん、右にあるのがいいんですよね、うん、これ真ん中にあるとどうしてもね持ち込みがね難しいんです、うん、1番目があれがすごい全体の像をそうです、ね、見せてますよ ね, 見せますね まあ自分で言うのはなんですけど。いやあの奥さんがこうねご主人の後ろからスーッと出てるような2番<笑>目に太いやつですよね。ええー、そうですそですえー、そんなイメージ。ねえー、でちょっとしか頭が見えないけどなんとなく想像がつけられるような。えー、いいんです い, いですかけながらこうね想像するね、えー。そうなんですよ。 それがいいのかなってい う, ふうに自分で思ってるんですけど、えーえー、で太さから言うと二番目だからやっぱ奥さんなんですよねまあまあそうですよ、ね、控えめな奥さんがっていう控えてなくちゃいけないね、えー、<笑><笑>で太いのと細いのがみんなバラバラじゃないですかだ、はい、からいいんですよねで今になってみれば、うん やっぱりこの樹形がまっすぐ形じゃなくていろいろの樹形をね若い頃から作ったのは今につながったんじゃないかなというふうに、うんうんまあ、向こう側の木もあれああれねねあれねねすすごいでこれはね下の方をねシロアリにか食べられちゃってあそうなんですか自然のあれあの白いところのここまではシロアリに作ってもらった芸術ですよ。す でまあ、まず、転車両を作って、うんうん、それから、今度、この中、下に合わせて。五葉松であるかもしれない、随所じゃ、おそらく一本じゃないですよね。あ、ねえーはい、見たことない。ね、うん。だから、まあ、なんとなく。川崎に一個あると。 本体が幹ってそうですそうですそれを証明してますよね証明してるんじゃないですかなるでしかも元気でね、えー、だから川一枚でも生きられるよって証拠みたいなもんですよ ね, すねこれは全く作ったもんじゃなくて自然が作ってくれた芸術ですからでまた今度こ う, いうこういう木も自然界にはあるんじゃないかと思うんですけど、はい、やっぱりあれからヒントを得てこの一番端に一番太いものを置いて太さを変えて高さも変えてね これが2005年に初めて細いのを曲つけてここに植えたもんでし木の要するに残ったやつ挿、はい、したやつの残りこの一皮だったんですよそれをうまく曲つけて、はい、そしてこの同じ年数のものをこっちと向こうに1本、はい、日本かな、はいはい、植えて、はいはい、工程をつけてねはいそうそうそうそう同じ木の挿し木かあもちろんそうです でこれ後でやってもいただくんですけど、はい、あの随晶ってね歯が短いイメージがあるんですけど、うん、目が伸びてまして、うん、これのあの目積みになるのか目が気になるのかをちょっとやっていただくと、うん、なるほどはいあとこれですよこの模様着の代表格代表格で す, ですこれもすごいですよこれこれすごいですよねこれは大小を含めていいかと思います これは中品だったらもう完全に航空出せる状態ですよこれね。上から目線で見てるけど下からなこう覗いてみるとすごい模様も。模様ですね。木さんもいいでしょ。こけ順はいいですよね。うん、これはね今木村さんのところにある一番この子供なんです。あそうなの？うん。ええ。じゃ葉も綺麗だし。お名前は。これは福寿福寿。うん。幸福の福にことぶき。そうですこれは大久保 亡くなった会長がここに来てすぐ名前付けたんですよ。前会長になるんです、ね。そうですね会長。これはここへ置いて皆さんに見せようって言うんで、えー、まあ山口、えー、さんのお父さんが、えー、この機は山口さんのとこでぜひあの皆さん持ってもらいましょうよって言うんで、はいはい、でその頃。 ここれがもっっっっとうういにううに割てててね作あたあ そ, う、ね、それを私はもうこれ木場さん っ, 言ったら絶対もういうふうに作るなと思って、まあ、求めてすぐ木場さんにこういう形に作ってもらったんですね、はいはいはい、こっちはこうりてるんですかそうですもうだからこの下にまで枝があったらこれ取っちゃいますけどこういうふうに ね, ね半券貝みたいな こ, これがもっと上向いてたゃね上向いてたで柵もすごく悪かったんですよはい こ, ここら辺をだいぶ工夫されたんですう。 私の想像ですけど、ええ、雨の降る時はわかんないで乾くとね、こう、こういうプランでしょう、ほんはい。だここに、昔こういうふうに枝があったのを。えんご っ, って下げてんだね、それが今ちょうどいい味になってるんですけど。ここはもともと枝だった、ね。そうですよね。幹、うん、に埋め込んでるみたいな。なっもっと、20年も30年も過ぎてったら、これ取ってもいい感じの。 はいはいはい枝順になるんですよね。えー、ここうんうんすごいですねここにだから、うん、えっと随所のトップ3がトップ3この模様着と直感とカブたちカち一緒に寝たいですねあれね。 一ハハッ大きすぎて無理ですけど、ね、いやあフクロートに置きたいっていうねまあいずれ、まあ、ああいう方に持って頂くようになんでしょう<笑>ょ頑張ります頑張りますまあ、まあ、私でも実際大きいですけど、うん、素晴らしいすば、うん、らしいこういうのを夢見てねさっきのようなあの小さいあれでも、ね、こう ね, ね 親, 親をちゃんと作って友達小さくてもね、うん、そういうふうに作っていけば鉢でも描いた時には想像ができますよね メツミは黒松、赤松は6月から7月ぐらいに目、はい、切りですねりも、元から切って芽を吹かせるってあるんですけど五円松は一般的にはもうできないって言われてるんですよね、目、はいはい、切りは。だけど今、話聞いてるのは5月でまあ元気のいい時期なんですけども元からもしくは葉っぱを少し残すぐらいのと結構、元から吹 い,、うん、いちゃってるこれさっきのもう多いところは元から取っちゃうんですよ。えー元から キュさんこれも元気な証拠なんですよ、目の上からまた目が、二段目みたいになるそうするとまたこの摘んだとこがまた増えるので、えーえー、ごちゃごちゃの目になってくるんでね、その目の方向性を考えながら、またそれを摘んでやる、そうすると、まあ綺麗な枝になってくるっていうんですよねは。目かきというより、まあ、目透かしをやればなおいいんじゃないですかね。これなんては、要するに、まあ、今年の随所展に飾ってもいいよっていうような感じにしておきたいと思います。うんなるほど こういういうにね、一番い力乗るんですよ。でこれをほっといたらもうこの木がどんどん太っちゃうんでなるべく弱い目 に, こうに 切, り切り替えちゃうん、うん、こういうふうにもうそういうい強いやつは、ね、強いやつは。っ、はい、っててうのは先端ってことですかねこれがまた伸びてくるとちょうどまたねどってんになっちゃうんですよ、うん、芝生みたいにでそれじゃ面白くないんでなんかこう小をちょっと見れるようなそういうまあ透かし方だね。うん ここを切っちゃうと、これこれ力乗ってるでしょ。はい、でここで切っちゃうとこの次のこれが元気になったるね。これ徐々にいいじゃないですか。中にちっちゃい面もあったり、うんうん。伸びた枝なんかは切っちゃうと。うん、そうだね、はい。随所の作り方でいかにもやつぶさだって見えないように、うん、古葉松のいい林のものに見せる。うん よく見ると随所なんだけどソヨマスらしく作ってあるねっていうような作りをこれからしたいなと、ねはいうん、まあいつもそういう心がけしてるんですけどね、うんうん、こっちの方の木とか見てみてもやっぱりその下の方の葉っぱとかやっぱ全部ちゃんと取ってあって小の梢がやっぱ見えるそういう作り方を本当されてます、ね悔悔ね、すごいですね歳ののコントとは思うす<はっ komen><Guard 寿 ciana>すごい ね, <笑>ね本当に大も <pantrimeHmm> <笑>、ね、んんだよ山さどうですかやっぱ若手の いや、もう自分のねその19歳はまだ盆栽に出会えてなかったし、うんうん、あの、私は25からね師匠に拾われて今があるんだけど、はい、その頃国君みたいな、うん、全然分からなかった全然分からなかったですよ25でも、うん、そのくせもう人の方が好きでそれでもう今の話何本も何万円何十万円の木を枯らして、うん、でも好きだったから今があるんですよね。失、うんうん、失敗しても失敗ししててもも、まあ、まあた なんで失敗したかそういうことをいつも頭を抱きながらやってたんでね。うん、数すごいですもんね。ここの他にそうですね。三倍変わりますよね。ね 動, 画動画も二本ぐらい撮れそうだ。最<笑>初<笑>版と ね, <笑>、うんそねうん。それ以外のこれでもねこういうところは長くなるんだよねこれ。だからこれ今気がつけばここでもう弱い人に切り替えちゃっても。 強くなりそうなこういうところも立ってるようなやつを抜いちゃってね、はいはい、横目をなるべく使うんですよ、はい、その横目は今度育ってくるとこういうに上がってくるから枝にまた枝味ができるんだよね、はい、それがまあこれからの課題だと思う枝に味を作る古い木じゃないとそれできないじゃないですか、はい、切り替えてね若い随所はあんまりこういうことはやらないいやだからそれは 盗みをするんですけど、はい、まあこんなに深爪はしないで、はい、残ったあの目目目あたりが来るような切り方をして。 一方でそれをこの差し切りに使えるんじゃないですか。そうですよね。それは今まで私はもう本当に目をくれてたんですけどね。まあ最近こういう若手の人がやってくると な, なんか自分もやりたくなって。超信用負けられないって。負けてられ な, ないというかね。楽しくなっちゃったね。聞かれるだけで面白くなる。拾いたく拾いたくなる。くなくななる<笑>これだろロングだったら完全に拾ってさせますよす、ね。これちょっと弱いですけどね。あ、なんかそれで。 国さん持ってこられたたやつ、うん、今もっいいいな随所はこれで青柳さんにやっていただけたんですけど小枝も刺すんだけども目も刺せるっていう新芽指しって 新, 目指 し, です、ね、新目指しが、まあ、今まで一番多かったんですよ、えー、我々の若い頃は、うん、だから最近はもったいないんでその古枝をこうに切ったところをこれ刺してるんだけど、えー、まあどっちがいいかっていえば、まあ、若い方がいいんだけどもやって、まあ、最後にこのやっぱり旗の方をね、はいあの 弱い木に枝に枝切り替えちゃっておくんですあとはのてっぺんをどうしても力のるのでね日が当たるし山口、うん、さんの経験ではその芽の刺しと枝の刺しだと ど, どちらが活着率があこれはやっぱり新芽でしょうね新芽の方 が, がねまあ、まあ、また6月に6月に、青柳さん青柳さんのところ行かなくてい新芽を切って刺しちゃったらそこからそこの芽がなくなって ちゃん、またその後出てこない。ですよ、ね、あ、その時は お, お, おるんじゃないですか。あの、だから、からさっきの、ああいう木の、メスミがあるに切るの。本当残った方には目をかけてああ、先は刺し切り取れて、そのまあ両方にいいわけですよね。なるほど 元, 気元気だから三分ぐらい出てますもんね。で真ん中はそっくり取れるから。なるほど。そう大きいやつは、まあさっきのふりくなんて大きすぎるぐらいですよあ。あんまり大きいとつきが良くないの。三本あって真ん中は刺して。 両, 両脇は少し短くするとか、そうすると両サイドがあの結構大きいようであればその両サイドを積んどいて真ん中をと外しちゃってそれを刺し木にすればねなるほどね。だからまあ無駄はないんですよ。そうですね。うんうんすねうん、まあ捨てちゃうようなやつを使うんですからまあ普通これだってあの昔だったらね6月まで置いちゃってそれをみんな刺したんですよ一目いくらいですから昔は。 これで大体冬の原型で戻ってんです、ねはい、でこれでも今度この葉が開くといっぱいになってくるんで、はいはい、そこはまた展示会をもすで出すんであればちょうどいい見かずにして中がさらっと見える、うんうん、もうこうなってくると針金作りよりはさみ作りですよ、うん、ねもうだいたい棚の位置を棚がもう決まっちゃってるからねだからこれは培養じゃなくてその綺麗に見せるためのそうです持ち込み方、ね、持ち込みですよ ね, ね、はい、でこれね 審判パが開いた頃、はい、今度はすかしをするともっとこの小が見えて、うん、まあ飾るのにはちょっとやっぱりあの量をつけておくけど、うん、持ち込みの時にはやっぱりちょっとこうサラサラっと梢が見えるようなふう、はいはい、にするとまあいいんじゃないかなって思ってますけどね早いし仕事がですねこの国さんの木見てみましょうはい、はい、でで例えばこういうとこね 目粒しなくてもうここまで切り込みはもう去年やってあるので全然平気なんですよこの木は国井さんが今日はなんか作業いやちょっと見せてって言うんで私が言ったんですああそうですかでこの鳥り木の、ね、根っこがいつ頃が取ったらいいかもうこんなに動いてるでしょう根っこ出てます ね, ね出てん で, ますねで間もなくこれが取れるんでしょうけどやっぱりこれだけのものをいっぺんに外すのでなるべく小枝をこれぎっしりになったところで外した方がね、はいはいはい、でこれはまあ6月頃までで十分覇気までにはね、はい 張り込んじゃうので、えー、もうこの木の形を考えてもいいと思うの、はい、まあ株立ちにするのかね国さんの構想は<笑>構想思い描けるところまでもまだあんまり至ってないんであや<笑>さ ん, やんこれ取引だったら僕にずってって言うんだよ<笑><笑><笑>そうそうあやさん差があるじゃないですかその良 い, いの持ってんだからそうそう持ってんのある大事にするからですけ変わり良くなりますよねあその構想が固まりきってないんでとりあえずその株立ちとかの方向で育ててきて そう別にね、まあ、んあの変にあの流さなくてもねこ う, ねこ う, うシーンがあってパワーって声がいっぱいあってねまでいいんじゃないですかねちょっともう狙ってるんじゃないですかいや今狙っていい今私でなったらこっちだよ<笑>いや下のやつのような感じのおやつではいいけどそれはね親身がわかんないんですよこれはほらはっきりしてるからう、うん、武蔵からの何年ぐらいに差しっておっしゃってましたか武蔵直じゃなくて武蔵の子供の子供なんだようんこれ小田原の人がね あの親木を持ってるときにその時にこの武蔵は聖都園にあったんですよ大宮のあっ聖園圓ええ、あおばちゃんのとこおばあちゃんのとこ、えー、あのだ 旦, 旦那がね、えー、なさっきあの人はだ小室さんの前小室さん小室さ ん, 小室さんの旦那が、えー、東重園からあの武蔵を譲り受けて園を開いたの聖都、えーえー、園っていう園をあそうなんですかその時に点継ぎをしたり式、えー、をしたりして、えー まあその一番子裏にありますけどね。あじゃあ武蔵は当時にあったんですか。あったんです。で当時円からショート円が買って、それでまあショート円というあれで名前ですごいあの頃は随所でタイマーで金を出したと思うよ。まあうえー、これをえっ、ー、と例えば今こう取りたくなっちゃうんですよね。さっきの作業を、うん、この作業を真ん中取りたくなっちゃうし、はい、こういうところを積んでってでやりたくなるんだけどちょっと今もったいないってい話。 山口さんがされんで、それは6月まで待ってこれを切ってこれを刺せとでこのね親木を生かすのには枝を例えば将来はどの辺に作ったらいいかとその枝もね魚の骨みたいにまっすぐじゃ面白くないでしょう。えー、枝芯を作りながら枝にも曲をつけて扇形、はいはいはい、に作っておくといつまでも残るんですよそういうものを、まあ、クリー々たちはこれからの勉強していって例えば こここここの枝がここまで枝ががまででなないいじゃないですか、えー、でこれを枝につくんであればここに一曲欲しいわけですよだけどこれを次の頭にしようとすんと、はい、まだ植え付けさえ変えればどっちかでいいのかなと、はいはい、ところがこういう枝、はい、これ、はい、これねこれ私が去年までは作ってるんですけどこれ、うんはい、今度こっちに枝芯を変えちゃってこういうふう ふうにして応を作っておかないと枝として将来残っていかなくなっちゃうんですよね。で、枝間隔もこのくらいあったらまあ枝として使えるかとかで、それをね。ちょっとやっぱり頭に入れながら、これもよく見るとそうなんです。これ。半分枝がこっちはなかったのよ。それをずーっと回して、ちゃんと島さんは枝に見せてんじゃないですか？これよく覗いていくとこっち側はないでしょ。ほら。 でこっち芯を振っちゃってあなるほど、なるほどで、これこうにこれすごくいい勉強なのね、こういうの見てください、えー カーブのの途中の枝でこうそう枝を作って一応見せてるだけど私が前これで90までもし元気でいるとしたらもしかしたらこれ取っちゃうかなと思ってほららそういうなんか枝らしくない枝のイメージは嫌なんだよね、うん、残っていかないと思ってで今は今はすごく見えますよこの枝この枝でね、はいはい、これで、ね、小ちゃんと見せてるから、はい、この間隔が狭いでしょ、うんはい、だからまあこれ取ってこれ下げればいいかなと思った ということで今日は山口さん随想会の会長の山口さんのお宅事故員長事故、えー、員長ですか委員長？はい。お棚拝見。お棚拝見はい。ということであとは19歳の若手と防災会にこういう若い方が現れているとと、はい、いうことで、えー、紹介をさせていただきました。はいは い,、はい、あ, りいありがとうございます、はい、お知らせとかあります？ま特、あ、にないです。先日会とか。 展示会はまあ10月に予定してます。その間にまたなんかねいい取材ができたらね、新しい話題を提供しますよ。ぜひお願いします。<笑> 6月に目を貰いに。<笑> 6月に、ね。そ う, <笑>そう、6月に目をあのいっぱい取れますから。らうですか。いや6月にまた。<笑>はい、機会がある。開けときます。はい。はい 覚醒、ね、剤入れて、ねえー、あの3日4日こう置いておいてもほら大丈夫ですサンモテックれれれ世界<笑>のここで、はい、そうで売売ててるららしししいいいすす<笑>動画で紹介してめっっちゃ売れたたたみたいだ、ね、ありがとうごまんなよ。ななるほどままた売れちゃうううかかかららやときましょうう、ね、やめめてましょう<笑><笑>さっきさっきししっっっがだねささんがはみずにもいいって うん、はいいで す, よ、えーえー、すげえな。 すごいなこれ。すごいですねこれ新パじゃないですか。新パとエゾマつあれえぞまつっぽいですね。特刊のみたい用もありますね。あ上にいっぱいありますね。よくあ所もあるみたいですよ。うんとそれもそうですかね。そうじゃないですか。すごい。これ岩ですよねこれ。じゃあもう抜けないですねこれ多分ね。ね。岩の間に入って、ね。岩の間入っちゃった。 この、このパクいいですね。この心拍いいで す, <笑>いいですね<笑>。確かにこ。これいいですね、なんか。んいい、しゃりできそうな。杉になるんですね。やっぱそうなんですかね。山のあれでも。これパクですか。当初じゃないですか。あ、当初だ。当、う、初、ん、だ。杉、杉や、当初ですね。池が。そうですね。雨水が出るのかな流れていくんですかね、そこにね。岩を伝って。 えー、山口さんのおク第2弾ってい う, う,、はい、うや山の感じですよねあそこら辺が<笑>これ赤ですねこれも赤これで、うん、ですえですか、うん、えええこのサイズあるんですねやっぱりました商品が、ね、商品いやこれはいいや、えー、<笑>これい い, です、ね、いはえっ、ーえーえー、それですか ね、マリオのマリオのキノコみたいな。なんですかね。そうそうしてますよ。<笑>目がキョロキョロしてる。ここお店じゃないんでね。<笑>そう<す><笑><笑>